君たちはまだ本当の麦茶を知らないどうも給水大臣結城でございます今日もやっていきましょうということで皆さんは本物の麦茶を飲んだことがありますかいやいやいやいや本物の麦茶って何 な, なんやねだんしょうふくで鶴瓶のやつが印刷されたパッツでパックで水出しして飲んでるっていうこともね多いと思うんですがある日アマゾンでこんなレビューを見かけてしまいまして もう、この製品を飲んだら他の製品の麦茶には戻れません。おいおいおいおいおいヒーのような風味と濃い麦いの味がたまりませんいおいおいおいおいおいおういおいいおいといおいおい 飲んでみたいと思いませんかこれから飲んでみましょう。私と一緒に。そんなに高いもんでもございません。麦茶はどんなに最高級品を買ってもね、せいぜい、まあ、5倍とか6倍ぐらいの金額なんで、全然大丈夫ということで、やって参りましょうはい。ということで、今回買ったのは、えー、なんだこれ。Amazon で麦茶。で、検索するやっいっぱい出てくるんですけど、これはね、あの、ブラックゴールドっていうなんか、やつをとりあえず、なんかレビューが良かったんで買ってみました。 あの、もっとね、他の色の色々な種類とかを飲み比べてみたいんですけど、じゃあそこれ一種類を買ってね、作ってみようということで、前日に、あの、こちらのいわゆるこう、普通のパックのやつの水出しも作ってあるんで、それと比較してね、どれだけ美味しいのか検証してみたいと思います。まずは火を沸かしながら、 説明書を読んでみようってこと、なんだよね。使い方がね、あのー、今、50歳、60歳以上の人だったら、本物の麦茶の入れ方が分かると思うんですが、我々平成までは分かんないんで、見ますね。まず、お湯2品に対して 50g の割合で入れる。で、2分から5分沸騰させて火を止める。それから、粗熱を冷ます。麦茶はできるだけ早く冷ますことで、香りがよく美味しくなります。で、容器に入れて冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください。ということで、 超簡単、超簡単、超簡単なんですけれども、我々ね、現代一個のピーポーには、こんな、夜間に、こんなさ、よく漫画とかで見るじゃん、漫画、野球漫画とかでさ、こうさ、夜間からそのまま麦茶、グビグビグビグビみたいなやつ。あれの元ネタだと思うんだよね、多分これが。 だって夜間にさ、水入ってるわけないいじゃんんそう思いません水飲むんだったら水道管その飲めばよくて漫画とかドラマで夜間飲んでるってやつあれ麦茶だなってことが僕ようやく分かりましたこの年にしてということでねお湯を沸かしてこれをちょっとグラム測ってやっていきましょうまず重さのね重さ測るやつがほらあるんです重さ測るやつに これを入れて、これ多分これ2リットルだよね多分ね。2リットルに合わせて、まずこの器の重さを、うん、グラムでしょう。ちょっと多に入れちゃおうかな。特別にね、2リットル超やると、調整しましょう。でってれー。さあ、あとは沸騰するのを待つばかり。タイマーセットしましょうね。 えー、こう沸騰するのにあと1分として6分でね時間を設定しましょうこんな感じなんですねといったところでラスト1分でございます さあその間に我々はこの氷でねここボウルに水を入れ冷やす準備をしておきます急激にね冷やさなくてはいけないようなのであやばい282726カウントダウンが始まっていくぜ この本当に美味しい。どんだけ美味しいだろうね。期待させるだけさせて。<笑>めちゃくちゃ美味しかったらどうしよう。もう元の世界に戻れなくなっちゃったら。もうコンビニの麦茶が買えなくなってしまったら。もう紙パックの麦茶が飲めなくなってしまったら。僕の人生は本当に変わってしまうのだろう。さあ。冷やすぜ。急激にな。粗熱を取ります。 と、こんな風に作成過程をね、見せてきたんですけれども、今冷やしますよ、絶賛氷入れてね。はっはは過程を見せただけだ。もうね、作って冷やしたものがね、冷蔵庫に入っております。いやー、こちらでございます。こちらが同じ作り方で作った、もうあの、3分クッキーの、もうすでにこちらにご用意してございますというね、もう、スタイルなんですけれども、こちらのね、キンキンに冷えた麦茶と、普通のカニパック麦茶をね、 飲み比べていいこうと思いますまずこちらがなんだっけブラックゴールドというブランドの麦茶でございますあ注ぎ方が間違えた穴を揃えてそしてこちらがいわゆる市販の紙パック麦茶でございます 見た<笑>色全然違う。こっちはさ、ほら。頑張れば僕の顔見えるじゃん市販のやつは。こっちも多分僕の顔見えないんじゃないかな僕もこうカメラ見えないしね。色がまず全然違う。匂いはまあまあわかんない。ちょっと比較しないと、ね、普通に匂いする。匂いはまあ確かにわずかに強いかなって感じ。ちょっと飲みどっちから飲み比べたら飲み比べするときって。まず、安い方から。 色の薄い麦茶からうんもうなんか何のコメントもしょうがない普通の麦茶のねこれね麦茶の味とかちゃんとこうやって見たことなかったけどなんか結構なんかマイルドだねいろんなお茶に比べて一方こちらはどうでしょうじゃあ実印ですよついに色が混ぜたってコーヒーみたいに黒いもん ああ実体がある実体がある あ, あそっか今まで実体のない麦茶飲んだんだちょっと<咳>ここから先は飲んだことのある人にしか伝わらない言葉を使っていきますけどこちらの麦茶実体がありますねそう 実体があるお茶の喜びってやっぱいいよね。実体ってすごいね。ちょっと、もう一回戻ってみようか、はあ。透明人間ですね、これは。でも、これはこれで、マイルドで飲みやすくてすごくいい。こっちは何だろう。何だろうね。 別に都会暮らしですと、別に味わったわけじゃないんだけど、景色が広がるんだよね。きっと田舎にあったであろう大きなおばあちゃんちに行ったら、きっと飲ませてもらえる麦茶なんだろうなっていう、まあ、経験も記憶もそんなにないんですけど、とにかくね、飲んだことないのに、懐かしいんだよね。30年前とかにすげえタイムスリップできる。 苦みがふわっとくるのもなんかすげえ実体あるっていうかなんかもう言葉にできないんだよお茶の世界っていうのは経験していただきたいこの700円800円であなたもこれが経験できるんだから うまっ麦茶うまいって思ったことないかもなうわでも確かにコーヒーみたいな後から風味が来るねうん今までの麦茶は水だ ということでご視聴ありがとうございましたまだまだね麦茶は奥が深いしネットで見た限りまだまだいろんなブランドのいろんな品種の麦茶があるのであの僕がね今回飲んでみたブラックゴールドを買ってみるのもいいんですかなんか他のブランドとかね他にもいろいろチャレンジしてでなんか麦茶っていう贅沢ってなんか安いのでこれもなんか 1000円以下とか高くても1200円とか1500円で買えるので、えー、よかったらね麦茶を飲むという贅沢本物の麦茶で感動するという経験をあなたもこの夏休みこの夏2020味わってみてはいかがでしょうかということでチャンネル登録と高評価をねまあお願いしますよよしにでって感じでバイバイ